皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2021年11月29日、バトンちゃんのご近所仲良しボックスから、オグリドホーン10個が出ました。対戦ありがとうございました。バージョン6のとある場所ですが、まずはこいつを見てくれ。この、壁と床の黒ずみを、どう思うなんで黒ずんでいるかは、ストーリーをやった人ならわかりますよね こういう、すごく芸の細かい職人の仕事は大好きです。そしてこれです。我々は、これをずっと待っていたのだという感じですよね。バージョン4では、戦闘中に踊っていたオーガたちがいましたが、今回はまさに雑魚処理中という感じですごくいいです。S ランクバトルにタロットメダル2個のバトルがありましたので、来月のロスターにタロット魔人今日が出ても大丈夫です。というわけで、本日の動画は以上で終了です。